皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月21日、第4回、ゴリスラ会長のカジノレイド祭りが始まりました。今回こそは、ふわふわバニーを手に入れなければなりません。そのためには、種目選びが大事になります。前回まではルーレット専門でやっていましたが、とてもつらい上に、イベントコインが稼げなかったので、今回はビンゴ1本でやってみようと思います。 そんな感じで最初のゲームに挑みましたが、いきなりゼロビンゴという悪夢のような洗礼を受けてしまいました。これは幸先が悪いスタートだなと分からされてしまいましたが、しばらくやっていたら、どれたか的に美味しい場面に遭遇しました。冒険者のお出かけ超便利ツールのビンゴでもなかなかお目にかかれないパーフェクトビンゴが出ました。 ただし、これ一つで自己記録を更新できるわけではないというあたりに、このゲームの闇の深さが漂っています。レインボースライム出現会の時にこれと同じことをやり、はぐれメタルとキングスライムのボーナスを両方取る必要があります。それは本当にどういう確率なんだと絶望的になりますが、それでもふわふわバニーのためにやるしかないので頑張ります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。